私から噛んじゃいましたなんとかですね山形の方もあのー、びっくりはこいたんですけれどね、ちょっとお騒がせしました、地震の方で、今回ね、どうなることやらと思ったんですが、なんとかこんとか、えー、参加することができました、幸いにしてですね、うちのメンバ ー,、えー、あまり被害の方もなく、こういった形でね、踊らせていただきます。もうちょっと詰めた方がいいね全体詰めて てて後ろがすすごいになってます、えー、今回ですね、えー、ご, 披ご披露しますは3月のえ開催月の山よさこい祭りでようやく悲願、えー、でございました山形初の総取り曲「合ッサン」という曲をですね、えー、制作完成しました今日はそれを山形のぶし編成チームでございますそしてですね山形のメンバーまた秋田のよさこいさんさんあれ 声優会そのまま引っ込んじゃったかきっと来るねきっとあいますご協力いただきたいしいただいて、えー、踊らせていただきますまずは 5,000 貯まりますよどうぞよろしくお願いしますいいいかまえ よろしくお願いします。<音楽><音楽><音楽><音楽> Thank you. ご清聴ありがとうございました。そしてご協力いただきありがとうございました。え、皆様に感謝申し上げます。ご清聴賜りましたありがとうございました。y e